皆さんこんこにちは法徳学院学習ブログのとしです今日は日記の動画です。タイトルは100点満点と50点満点、えー。静岡県内の公立の中学校、多くの中学校はテスト1教科50点満点で採点をしています。えー、中には中学1年生と2年生の時は100点満点、中学3年生になると50点満点。えー、こういう学校もあるんですけれど、多くの中学校は 50点満点点満でで採点しているんですよねこれはなぜかというと静岡県の公立高校の入試これが50点満点だからだと思っていますでも小学校の時にはこれ100点満点で採点しているんですよね小学校のテストは100点満点中学になったら50点満点になっちゃうんですよこれなぜそんな風になったかっていうのを県の教育委員会 これ静岡県庁の中にあるんですけどこの教育委員会に行って、えー、質問したことがありました、ね、このような拝点になったのはいつからかとなぜこのような拝点にしたのかと、ね、と教育委員会の人はいやー私たちの時代はすでに50点満点になっていて、えー、なぜという理由については考えたこともありませんでした教育委員会の人も いつなったかその理由さえ分からなかったんですよねなぜ私は今回このタイトルにしたかというと実は100点満点の50点満点だと子供もたちのテストの点に対する感じ方が変わってくるんですどんな風に変わるかというと50点満点だとテストの点が30点を超えるとうわできたあ30何点だうわテストできたこんな風に感じるんですよね でも30点で100点にも100点満点に直したら60点ですよね60点のテストを見てこれはできたと思いますかでも50点満点で30点を取るとできたと思っちゃうんですよねそして満足してじゃあもうちょっと勉強頑張ろうっていう気がなかなか起きないんですですから私はまた中学校のテストも 100点満点に戻してくれないかななんてこんなふうに感じています今回は「100点満点」と「50点満点」というタイトルでお話 し, しました今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございましたではまたお会いしましょうさようなら